では次は HTML をファイルとして保存するというお話をします。ここまではこの HTML 練習ページだけでやってきましたけれども、これではこのブラウザを止めたら内容がなくなってしまいますし、ページを複数作ることもできません。そこで、これまでに使ったこの HTML をファイルに保存して、普通の形でブラウザで表示してみたいと思います。で、えー、演習で使ってるシステムなんですね。 各自のホームディレクトルにパブリック HTML というサブディレトルが用意されていて、そこにファイルを置くと、えー、まあ誰でも読めるモデルを置くわけですけども、置くと、えー、次の URL で学内限定で公開されます。ちょっとやってみましょうかね。今いる場所は、えー、私のホームディレトル。そこから CD のパブリック、えー、アンダーバー HTML で行きます。 確認してください。じゃあ、ここで emacs.html というのを作りますよ。りますよ。で、ここにこの内容をコピーしましょう。ですから、先頭から最後までコピーして、こっち側で、 全部ページ。そうすると、全部そのままの内容が入ってますね。で、これを Ctrl-X、Ctrl-X で保存しました。保存するとですね、ちょっとこれをどうてこのような URL から見えるようになるんです。実際にやってみましょう。ちょっと上にしましょうかね。なんなん ティ、えー、ルダ、KA002689 の下の、えー、このマイページ点いってみますから、このマイページ点。そうすると、えー、さっきの演習ページで見たと同じものが、普通のウェブページとして見ることができます。ただし、えー、皆様、学生さんは学内限定効果なので、えー、この演習でできたページをブラウザで見るためには、学内でこの演習をやってください。 やり方はここに書いてます。これは今あの、ブラウザで見る方法をったんですけども、例えば自宅とかで試すときには、えー、見れないでは済まないので、このファイルを持ってきてですね、えー、このファイルを自分のところで、えー、ファイルを開くという方法を使って、えー、その HTML ファイルを開いても大丈夫だ。まあ、そういうふうな というわけで、これからは一回作ったページは保存できます。また、修正することも普通に Emacs を使って、ファイルの修正ができます。あと、あるページをコピーしてきて別のページに直すこともできます。それはまあもう自由にやってください。ここで、ブロック要素とインライン要素という話をします。HTML というのは、文書の意味に従ったマークアップをするので、 どの要素の中にはどの要素が入れられるかということはきちんと決まっています。例えば、H1 要素を使うと文字が多くできますけれども、じゃあ、あのその段落の中の一部を多くしたいから H1 を入れていいかというと、それはダメです。H1 はあくまでも大ーム出しであり、段落の途中に大ーム出しが埋まっているというのはおかしいですね。そういうのは文章としてはあり得ないです。そこで、原理を見てみましょう。ブロック要素というのはですね、 段落と同じ位置に置けるもので、段落、むだし、ブロックコート、テーブルディブ、あと過剰書きなどがあります。で、えー、だから、例えば段落があったらば、その中に置けるものは、えー、まあ、この後で出てきますからあと、むだしがあったらば、むだしの中に置けるものは、まあ、また他に置 で、えー、重要なのはです、ね、ほとんどのブロック要素の中には、段落とか様々なもなのがいらないんですけども、P だけはその中に、えー、インライン要素しかいらないんですね。インライン要素というのは何かというと、段落の一部に入るようなもの。例えばさっき、えー、リンクをこの中に入れましたね。リンクというのはインライン要素です。でえー、インライン要素についてはこの後もです。 ブロック要素とインライン要素という区別があるということだけ、とりあえず頭にひと持ってください。インライン要素で出てくるものは、ここで業界をするという単独でタグ、えー。それから、範囲の強調。それから、ボールドイタリック、えー、から文字。プログラムの断片から変数。それから、上付き下付き。そういうのそれから、えー、埋め込み画像というのは、それも後である。 それから、えー、任意のインラインの範囲。これもあってなります。こういうのがインライン要素です。